はい、いはい、ということで、今日も今回もやってまいります。ニューポケモンスナップをやっていきます。今日も今回もやっていきます。よし。よし。ピジョットを取ろう。コイキングの瞬間。あれはもう大難しい。今回はミッション中心にやっていきますよ。ミッション中心にね。ピジョットがコイキングを掴む瞬間と、 モジャンボが飛び立つあれ夜だ。え昼間まずあと猿のりのなんか片手で逆立ちあれって昼うん。と最後あの。頑張ってね。戦うやつでしょあ戦うアケムストもそうだし。うん、ああ、シェイミ ー, ー, ミーあの上でやってないかな のリンゴはできたからいいでいいんじゃない？使ってないよリンゴ。はい。<笑>あ、かわいそう。キムスいっぱいいる。 ねっきたよピジョッ ト,、ね、ョット全然当たってないええなさっきねやったらできたんだけどね取れなかったんだよねそう難しいんだよな、はい やっぱルート変更しないといけない絶対にあっセイミこの辺にいたあ笑わないかな食べてこの辺でやったらがいいかなこの辺かな ら、はいはい、<笑>たじゃなく指首離せないきた<笑>来た来た来た来た来たんじゃないですか来たんじゃないですか今の、ええ、<笑>めっちゃ疲れる、うん、おお何の表情怒ってるいいあとゲームストの あでも、スバメたちがいない。スバメたち来るって何だろう、ね、な。んでいないんだろう<笑>あ、い た, あいたちょっとこの辺来て、みんな<笑>見ないよね。あ、二人は来るんだけど。ケムスが全然ん残念。ケムスが全然来ないよ。 猿片手ここだよね絶対これじゃないもんねうんいつかやるのかなずーっと諦めずに見た方がいいんじゃない終盤でも見た方がいいんじゃない 猿り見てよ、最後。どこにいんだよ後ろでしょ、うん。はい、わ、うん、かりません。クリアしたない、一個だけですね。取れたかなどっちだろうなピロットか、コイキングか。どうだったいや、これさあ、後ろの。 あれってオチはないよねあれまだわかんないこれバフランだ1個言えなこれいいよこれなんか合って新しいの、ね、あ, あ、あ喜んだ瞬間、これわかんないああ、どうだう、これはいけんじゃない一なんだ こ壊る日映ってないじゃん一切サルノリじゃなくてヒバリーの方になってるじゃあ夜ねアイちゃんさて、うん、モジャンボぐらい夜いオーズで うん夜はカエロス対テラクレスヘラクロスあれでどうやったんだろうねあれ今無言出てたリクエスト達成出てなかって、うん、これは出るでしょう うっそーえー、え、yeah. 何掴んんだ瞬間じゃなきゃなしじゃゃゃなななかかれいいうののの寸前うううそ時たためのあれ機能か使ったよ何が連射機能っていうのがあるんだよああああそっか 練習でやればいいのか、あそこ、うんす。なんでそれだけ設定したら私ょ練習はしない よ, もないよな。ジャンボ飛ぶ瞬間なんて、うん、押せばワンィックでや。やだよ、練射機能入れたら。練、はい、射機能って何で練射されるのる ?1 回押したら2、3枚ずっと飛んでないの。 それが全部になっちゃうわけでしょそうですよなんだっけとりあえず 夜, 夜の何大移動の瞬間と何のモンジャボンモンジャンボか寝てる食べて寝てる場所食べて、ね、どこだろう のポケトえー、あとライバル絵画のような飛び立つ瞬間ねでライバルねで終わりか、えー、あとダンスダンスかわー難しいですねとりあえず最初はモジャンボだよねよし モージャンボはどうやってやればいいんだろうな。なんか手前の方で光らせたほうがいいのかな。リンゴでじゃないんじゃないか光？光らす。行ってらっしゃい。逃げた。怪人が ね, がね、青色のね、火をね。をねをねをねをねえ、早い。あ、手見て。 んだはい目的違うよ目的目的違うよだってもうじゃあまだでしょ全然まだじゃないでしょああ、今のだー<笑>やっぱ光らすんだーやっぱっ て, ってなんかえ今撮ったよあれ入っ撮ったに入るけねー入るでしょスワンランの飛ぶ瞬間 あ, れはまだ あ, あと食べて寝るところ多分た闇カラスだったんだけねあ、これかな食べて寝るところはや後ろだと思うんだよね闇カラスね あ, あ、そこキャあ、この辺じゃないほら、リンゴリンゴあ、逃げちゃった。じゃあ次はい、カイロス対ヘラクロスえもうヘラクロスどこに ?1 に1ね。 ここれ起こってああ、まあ、い, い, や い, い, いや、違うか。 からどっかでタイミングで何かをすれば一気に飛び跳ねえんだよえな何だろうな音を上げるのみんな寝ちゃってるもんねリンゴを当てんのな、うん、いろんなネテレスワンナーあっ何か一匹、ねま、当ててみて、うん リンゴ投げると食べちゃうねん。 この辺かなそれか食べるの誰があ、方法かな方法木の上にいるじゃん、うん、あ、ここにもいたよですこの辺にヘラクロスがいるんじゃないのじゃああうんあどっかに捕まってんじゃないの上にあうんあっそ う, そうあ、うこ、ん、とじゃなくてあとはもう最後ですダンス ダンス、ダンス。光らせんじゃないの、その先にあるでしょう。全部光った。やってくるでしょどっかからそろそろ。あれ。そうなの。くるくるくる。で。からの。はい、また。わかんない。ダンス。 あ、これが。なんかやってるね。Yeah. どうなんだろう。なんかやってる気がするけどね。もうジャンプは取れたと思うけどな、私。怖い。今までリング当てすぎなんだよ。いや。そんな枚数取ってないんだ。 ヒバニーな あ, あそこにいるヒバニーも怪しいよね、普通にこれピ。どこにピチューいるんだし、これ。上<笑>あんな判別されなくていい。やったたピあ、いたよ。そうそ。あ、でもミツハニーじゃなきゃダメなのか。 わかんないでもいいやこれであれこれ<笑>あっ私何枚も撮ったんだけどもっとああやったわノーデータはノーデータだ多分<笑>えー、何だろうなカイロスカイロスも微妙だしさ難しいな。 どうやってやる、うんだろうどこにあれか両方ともノーデータは見て見てモジャンボいるんじゃないおいたモジャンボいるじゃんなんでこっちのピッチはあのモジャンボ良かったじゃんいやでもあれは飛んでるには見えな い, い, い、ね、連射すればいいのやっぱりほらやっぱ連射 でも、全部連射になっちゃうじゃん。それでも足りるじゃん。ルートスコアを稼ぐなら別にいい。いいねナイスタイミング。一瞬はね、連車でね。いいね。取るんですよ。達成しないんだ。いいね。絵画のようなになる。 なら な, な い, ななない、ね、あれあやちゃん待ってなに一枚もやばいやばいあ、でもさっき俺もそうだよいいねーフィジョットができたと思ったできてなかったのいい、ね、これできてんじゃないの踊ってないこれできてると思うんだけどなあれええー、わかんない<笑>何がもっと踊ってんのかな 攻略サイトはダメなのみんちゃんはパート五十。見ないよ、うん、はもう自力だ次じゃんパート五十。50-、うんまあ、諦めて次行こうかなやや、ね、ということで今回はここまでですバイバーイバイ難しすぎる